収蔵式英単語道場始まるぞみんなグモれ。そこの君のケーキさあ今日の単語はこちら DREAM わかるよね DREAM は夢いい言葉だな夢って夢は君を動かす原動力なんだよさあ い, い夢を見ようは授業中にいるもんなんだそう いああああであんなことしたんだろう 迷ってるじゃないですか。<タッ>